1960年代の初め若いアメリカ人数学者スティーブス・メールはコパ・カバーナの浜辺である発見をした彼は馬蹄を見つけたもちろん砂の中からではない彼の馬蹄は実際には当然のことだが抽象的な数学の対象だカオスの 最も基礎的な要素を探すという単純なアイデアから得られたものだ<音楽>まずポアンカレによる古典的な考え方を説明しなければならない空間にベクトル場があるとしよう この円盤から出る軌道はぐるっと回ってこの円盤に戻って突き抜け再びぐるっと回るということを繰り返す円盤の各点、X、に対して、X、を出る軌道を観察するとやがてそれが戻ってきて円盤の他の点 t にぶつかる。 何秒か後にこの点 T x は再び変換 T で移される第三の点 TT x が得られるのであるそしてこれが続く毎回点は変換 T で移される空間内の軌道を研究する代わりに円盤上の点の列を研究するのだ描くのはずっと簡単になる。 連続時刻の力学系を離散時刻の力学系に置き換えたということだ。離散時刻は0、1、2、3だ。多くの場合、この方がずっとわかりやすいのだ。 ここでは変換 T は3分の1回転だ。中央の軌道は回転の固定点すなわち円盤の中心に対応する他の軌道も同様に周期的であるが出発点に戻るための周期は3倍である回転が3分の1回転だからだ。 今度の変換 t は相似変換だ軌道はもはや周期的ではない逆に中央の軌道に巻きつきながら近づいている中央の周期軌道は安定である今度は不安定な軌道だ 変換 t は子猫を横方向には縮め縦方向には引き伸ばしている。中心は固定点だからその軌道は周期的だ。横軸上の軌道は固定点に近づき縦軸上の軌道は固定点から離れていくのがわかるだろうか。かわいそうな子猫だ。 の話をしようこの正方形が時刻とともに変形する様子を見てみよう変換 t は引き伸ばし縮めるがさらに折り曲げていく正方形が元の円盤に戻ってきた時その形は馬帝形だ今度は時刻を遡ったら。 逆変換で正方形がどうなるか見てみよう。引き伸ばし、縮め、折り曲げているが、すべて逆向きになっている。正方形の未来と過去を考えてみよう。一回目で、前に見たように和定形になる。 逆向きの、つまり過去への1回目で正方形は4分の1回転した馬帝形になる正方形と馬帝形の共通部分の2つの縦向きのバンドも縮められ引き伸ばされ折り曲げられる過去に向かっても同じことが起こる。 この構造が無限回繰り返される。<音楽>この馬亭は少し複雑なのだ。このダイナミクスをどのように理解すればよいのだろうか。<音楽>この部分を A と呼び、この部分を B と呼ぼう。 驚いたことにアダマールの側死線やビリヤードの時とほとんど同じことが起こるのだ A と B の任意の有限列に対し今度は BABB のように繰り返しがあってもちょうどその道順をたどる周期点がある。BABB の例ではそれは B の点で A に飛び B に飛びまた B に飛びそして最初の点に戻る。 これは A の点でずっと A にとどまる唯一の点だ。これは固定点だ。こちらは B にある固定点だ。 A と B を交互に飛ぶ点だ。ビギアードの時と同じように有限の点列に限らなくてよいのだ。任意に無限列 BBAABBABABA b を選んでみるそれに対しこれからこの道順をたどる点が存在するのだ。 考えてみるとと信じ難いことだ。どんな将来への道も少なくとも一人の人間が実現するのだしまった一点が実現するというはずだったすべてが可能なのだから予測は不可能だ自由が再発見されたのだすべてが可能だ。 これがカオスのスススローーガンだスメールさんありがとうカオスについて完全に知らなくともカオスを理解できるとスメールは気がついていた歪んだ絵からでも顔は見分けられるものだ。 スメールは「は安定であることを示した。気をつけよう軌道が安定だと言っているのではない軌道は安定どころか初期条件に対して非常に鋭敏に変化する」ここで言う安定とは前とは違い構造安定と呼ぶものである歪めてもまだ見分けられるということだ見てごらん。 右側は元の馬蹄だ左側は少し変形した馬蹄が作られているところだ結局のところ正方形を引き伸ばして長方形にして折り曲げて馬蹄の形にする方法はいろいろとあるこれは惑星の重さがわずかに異なる2つの太陽系を考えるのと少し似たところがある。 2つのほとんど同じ馬蹄を考える、元の馬蹄に対して行ったのと全く同じように部分 a プライム b プライムを取ることができる。この時、新しい馬蹄の軌道も a プライムと b プライムの列で記述されることが前と同じようにして証明される。 したがって変形された馬蹄も元の馬蹄と同じようなカオスを示しているカオスが存在しその存在を壊すことができないのである実際スメールは2つの馬蹄はある意味で同じであることを示した見てごらん。右と左の2つのつ軌道は 同じ振付に従っている。同じように AA' と BB' を通過している。1つ目の馬帝の軌道に対して2つ目の馬帝の軌道を対応させることができ逆方向にも対応させられるこの意味で構造が安定なのに馬帝をいろいろと変形してもそれはカオスであるだけでなく前と同じダイナミクスが現れるのである。 一一つ一つの軌道は不安定であるかる。20世紀の初めポアンカレはたとえダイナミクスの詳細が分からなくてもダイナミクスを理解できることを彼らしい言い方で説明している「これから起こる現象を予言してくれ」というのだね。 たとえ運悪くこの現象の法則を知っていたとしても手に負えない計算をしなければいけなくなって答えを与えることはできないのだしかしねうまいことに法則は無視してもよいのだからすぐに答えが出せるそしてとんでもないことに私の答えは正しいのだカオスの共存性すなわち 各軌道の不安定性と全体の性質としての構造安定性。これは本当に驚くべきことだ。私は不安定だが私を取り巻く世界は安定なのだ。安心した。